現在、ACAFP は様々な事業を拡大させていますベルギー最大級のアカデミー施設を持つヒュートロスポーツとの協業やアジアから 若, 若手選手を受け入れて試合経験を積んでもらう土台をスペイン、ベルギーに持つことでさまざまな機会を ACAFP が提供していますが小野さんからその意図をご説明していただければと思います。 はい、そうですねあの、監督の交代劇がある中で、はいまあ、もう進めるグローバルビジネスは淡々と進めましょうということで、11月にはですね、あのフランスの国境、リールに近くです、ね、に位置するフュートロスポーツ、あの元ムスクロンというニーグチームにいたクラブの施設があるんですが、ここの施設を提供者とビジネスのパートナーシップを 締結していますでこれはあのよりこの1年、まあ、この FP 買収をしてからオーナーシップを持ってから1年経つわけですが僕たちの役割というものが、まあ、僕たちのマルチクラブオーナーシップっていうのはアジアのサッカープラットフォームになると土台や若手の育成の場としてよりこう、まあ、方向性を強めたいなと今思っているところでございましてそこの一、えーまあ、つの大事なピースとしてヒューティロスポーツ提携をしました。 具体的にはここは12名ぐらいです、ね、ピッチがあって で,、ねでうん、ゆくゆくは市の協力でボーディングスクールや、まあ、あの IMGF マイアミの IMG のようなサッカー専門ですが、うん、これに構想を立てているということがございまして。 私たちとしてはアジアのサッカー連盟 と, と協調関係を保って、そのキャンプとして、僕らベースキャンプとして使ってもらう、そこで世代、それぞれのシンガポールやベトナム、諸々のまの、東南アジアやもし日本もよければですけれども、ああヨーロッパとの試合、対外試合の経験を積む、またはあのもう少し若い世代がですねまあ合宿、留学を来て、それを受け入れる施設として、使っていこうと思って、まず確保しています。 で続いてですね、あのまあ、選手ということであの今回はあの宮本選手に来ていただいてますけどもあのマルチクラブオーナーシップやっとあのスペイン4部ですがあのオーナーシップを持つことになりますでここ の,、まああまね、あの1年やってきてそのアジアの土台になるということとベルギーのリーグとの構造上の、まあ、課題が見えてきたのでここをうまく埋めるクラブがないかなと。 ちょっと思い始めていたころにですね、この4部トレモリノスという、マラガーという地中海沿いの近くのクラブなんですが、ここのご縁がありましたので、はい、あの彼らとも意気投合し、こういった結果になってます。で、まあ、ベルギーの行動的課題と、僕が相手というのはです、ねまあこまあ、アジア人にとってっていう感覚なんですが、トップチームの下にアンダー21しかなくてですね、はい、アンダー23がない。 そこれは私勝手にあのベルギーではもうあの若手が成長しベルギーはステップアップすると、まあ、21ぐらいでトップチームいて、はいはい、2223でもあの、まあ、今のベルギー代表たちの黄金世代っていうのはどんどん出ていったいう経緯があるので多分それが彼らのスタンダードなすただ僕たちこうアジアの選手受け入れ始めてあの今回ベトナムのアカデミーの子たちも2か月インターンを受けましたしやっぱりこう技術もあるけれどもアダプテーション慣れるために多少の時間を要してしまいますしその後にもう一声育てれば あのまあ、トップチーム行けるのにちょっとその時間が足りない要は 20, 20歳でもアップ行くか去るかってなってしまうと非常にこうむずもったいないなというところもありましてトレモリノスというクラブをかあ経由することで、まあ、レインズで獲得しトップチームと練習参加する若い子が、まあ、そのままあの練習試合でアンダー21でやるというのがあるんですけどもその先に1回スペインに行き。 プレー時間を確保してから現地に戻るかまた別のクラブに行く、まあ、こういった構造を作りたかったので今回スペイン買収がオーナーシップを固有になってます、うんうんうん、なのでもうよりあの、まあ、いろんな構想でどこのクラブを買うって今後もまあさらにもう1つ2つ買っていきたいと思ってるんですけどもそれぞれをただ横に並べるまたは上下でスカウトでなくちゃんとそのいろんな課題を あの解決できるパズルのピースとして、その課題というのがあくまでもアジアの選手たちも育成しながら、チームを強くするというところを両立させてやっていきたい、そんな事業拡大を進めています。うん、右肩上がりですね